皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。1月21日、真相の迷宮で特訓ポイントが稼げると聞いて、最近は断罪の森を回しています。断罪の森のボスは、特訓スタンプが60ポイントももらえるので、マジかっぽです。そして、最近は、輝きユ歌い人の効果をもらうようにしました。うつしおの曲箱1個プラスと、足が速くなる効果が大きいのですが、他にも理由があります。 普通にやってたら勇気の軌跡が全然減らないのです。迷宮のレベル上げをしている時はそれでも良かったのですが、もう本当にキリがないなと。移動速度が 1.6 倍になると、実は戦闘でも役に立ちます。具体的には相手のギガブレイクのような技を見てから避けるのが簡単になります。今まではちょっとシビアなタイミングだったりしましたが、1.6 倍だとさすがに余裕です。 というわけで、1回あたり勇気の奇跡を6個使うようにしてますが、それでもやはり奇跡は戻ってきてしまうわけで、なかなか減りませんね。今回は2個戻ってきたので、都合4個しか減っていないことになります。だったら輝きさ大臣の効果も使えという話ですね。検討してみます。というわけで、今回の動画は以上で終了です。チャンネル登録と高評価は別に必要ありませんので、